今日はですね、おすすめの情報収集アプリを紹介していきます。皆さん、情報収集ってどうやってやられてますか僕も情報収集のためにいろんなアプリを使っています。いろんなアプリ、100種類以上のアプリを使ってきた中で、厳選したアプリを7つ紹介していくんで、よかったら見ていってください。僕のチャンネルではこうしたコスパ生活、えー、おすすめの情報収集のことについてまとめてますし、プラス、えー、生き方の一つとして、フリーランスの働き方についてまとめています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。 今日はおすすめのアプリなんですけれども実際にこのスマホの画面を見せながら紹介していこうと思いますで今日ですねおすすめするアプリなんですけれども僕が厳選したスマホのアプリになっていますで今から紹介していくんですけれども基本的に僕はこのスマホの画面はもう1ページ目だけになっていますあ YouTube あったら YouTube もあるんですけれども YouTube、えー、ありながら1ページ目だけに収まるようには設定しています で実際どんな情報収集アプリを使ってるかっていうとこんな感じですニュースアプリ Yahoo! のニュースアプリとニュースピックスどう EverNote と Kindle フィードリーだとかっていう感じですねで基本的にあ皆さん見たことあるなっていうふうに思うと思うんですけども Yahoo! のニュースであれば大体時事ネタを使うために見ていとで実際そんなにまあ見ないんですけどもやっぱりエンタメに強いっていうのがこの Yahoo! ニュースの特徴で僕はこの芸能ニュースだとかを キャッチしたり、あの世の中の人が何を考えているか知るためにこの Yahoo! n e w s を使っているとで NEWSPIX はビジネス向けな男性に強いアプリになっているっていうふうに感じてるんでこのアプリも見るんですが実際まあねそんなに見たりしないです僕が一番見てるのはこの Feedly っていうアプリになります Feedly 何がすごいかっていうとこういうふうに自分が登録した、えー、サイトを見ることができます これがすごく便利で例えばアメリカのニュースだとかこういうふうにアメリカのウェブサイトを登録することによってその登録されたサイトの更新された部分だけアップすることができます見ることができます例えばこのテックメディアっていうふうに僕が登録したアプリ、えー、サイトでいくとこういうふうに全部見れちゃうとで更新されたサイトだけ見れるのですごく使い勝手がいいです なんでここに大体ね500から1000ぐらいのサイトを僕はアップしてるのでほぼほぼ見逃すことがないかなっていう感じですなんで最新のガジェットだとか最新のウェブニュースだとかは全てここからゲットしてる感じです次えおすすめのアプリなんですけども Kindle です Kindle 結構読みますこれはもうアンリミテッドを使ってアンリミテッドって何かっていうと Kindle アンリミテッドは月額980円で 本が読み放題のサービスなんですけども、えー、本が読み放題なできる本が決まっているのでそういった意味で厳選しないといけないっていうのがデメリットになりますもう基本的にもう本はザッピングで読むっていう感じですこんな本を読んでるんですけども皆さん気になるものありますか ね、この辺とかもまあまあまあいいなって思いつつも最近はちょっとストレスがたまったんでストレス系の本を読んだりだとかあとは体調整えるために体調の本買ったりだとか集中力高めるためにっていう感じで本を読んでますで次におすすめのアプリなんですけどこれがエヴァノートですエヴァノートを僕は読書ノートに使っています例えばエヴァノートで読んだ本をこういう風にアップしてまとめていくっていう感じです 最近読んだのがデトックスの本で、高城剛さんのデトックスの、ウルトラデトックスの本を10月3 1日に読めましたよっていうふうに書いていて。で、何がいいかっていうのをそのまとめていく感じですね。で、おすすめなんですけども、Kindle との組み合わせがエヴァノート非常にいいです。えー、n d l e で読んだところにラインを引いていって、で、ラインを引いていって面白かったところをコピペして、あの、エヴァノートに。 貼り付けるということもできますし例えば読書の感想要約をしておくことによって本を読まずともこの要約を見るだけで中身が分かってしまうと例えば僕が YouTube で説明をしたりだとか YouTube でアウトプットをしたい時にこのメモを見て過剰書きにしてその過剰書きの部分を説明するように、えー、アップしたりだとかすることもできるというのがエヴァノートの ポイントです僕はエヴァノートインプットに使いつつもアウトプットにも使うっていうふうにしていますエヴァノートは読書ノートに使っていて読書ノートを Kindle とエヴァノートで実際にやりていくことによって組み合わせがいいっていうのがエヴァノートの良さです次次のおすすめアプリなんですけれどもいつも情報収集で何に気をつけてるかっていうと情報の鮮度を意識しています なんで YouTube も情報収集のいいアプリですしプラスボイシーっていうのを最近、えー、聞くようにしています、えー、ビジネスマンだとかが VOICY 使ってることが多いんですけれども VOICY でおすすめの、えー、2人は僕が西野さんのとあとはねサウザさんのも聞いたりしてますね、えー、ここが面白いポイントなんですけれども何かっていうとやっぱり運転中だとかビジネスマンって聞くことの方が結構たやかったりしますよね、えー 中国だとかアメリカのブロガーが結構今音声のコンテンツに力を入れてるのと同じように日本のコンテンツも結構充実してきましたで何がすごいかっていうとやっぱり手軽に YouTube だと見る人が多いんですけども聞くっていう部分でいくとボイシーもすごくいいのかなっていう感じですで西野さんのボイシー聞いたりだとか澤田さんのボイシー聞いたりだとかっていうふうにボイシーで、えー、情報収集をするっていうのもいいですこれ あの、細かい情報を手に入れるっていうよりも、モチベーションを管理するっていう目的で使うといいですね。ボイシーだと、すごく細かい情報だとか載ってないんですよ。なんで、あの、ブログだとか、サイトの方が細かい数字だとかによる情報は収集しやすいんですけど、モチベーションをアップする時だとか、テンションを上げたいっていうのに音楽を聴くのと同じように、こういった形で好きな人の、えー、ボイスを聴くのもありですね。が、えー、アプリの。 紹介でした。プラス僕が最近使っているのは Udemy っていうアプリでこれ何がいいかっていうとあの動画のスキルアップ講座を受けることができます。例えばプログラミングの講座を1200円で購入して1200円でプログラミングを勉強したりだとかもう勉強動画講座として Udemy を使うっていうのはありです。 よく、えー、やってるのが、えー、動画の講座だとか、えー、プレミアの使い方動画編集の方法だとかはやっぱり有料の方が、えー、YouTube だとかに上がってる無料の動画よりも見やすいの で, でしかもしっかり教えてくれるので動画講座セミナーを受ける感覚でユーデミ y を使うっていうのはおすすめです僕も今後ユ、えーデミ y であのフリーランスだとかタビ系のフリーランスの話だったりとかコスパ系の話を上げていこうと思ってるので今研究中になってます これでで情報収集すす。る方法ですあと情報収集でおすすめの方法なんですけれどもアプリを使うことももちろんなんですけれども一番いい情報収集何かっていうと僕は人に会うことだと思っています人に会うことによって新しくアップデートできると僕は思っていますなので Twitter だとか YouTube だとか僕がやってる理由の一つは人の人脈、えー、を広げるっていうポイントもあって 例えばフォロワーがいるアカウントはフォロワーさんを持っているアカウントに会いに来やすかったりだとかあとは自分が好きな人。 例えば、最近で言うと、こういったアプリの紹介を学ぶさんがやってたりするじゃないですか。で、なぶさんに会いに行くときに、僕は昔、3年前ぐらいに会ったことあるんですけども、そういったときに、例えば僕がフォロワーが0人、ツイッターのフォロワーが0円だったとするよりも、フォロワーが1万人だったとしたら、1万人の方が会いやすいですよね。そういったのと同じように、人に会いに行くためのツールとして、ツイッターだとか YouTube を僕は使っています。で、YouTube で最近僕がコラボをするようになったのは、えー、YouTube を、 使って一緒にお話をしながらお話を普段することをインタビューという形で YouTube を通してしながらすることによって僕がね聞きたかったことを YouTube の皆さんに聞くっていうようなイメージでインタビューができるっていうのがすごくおすすめのポイントでプラスコラボをする理由になりやすくて人に会いやすいっていうのは 僕は最近見つけた方法になりますで Twitter だとか YouTube を一緒に、えー、投稿しませんか、えー、YouTube 撮りませんかっていうふうに人に会うきっかけになるのでやっていくのがすごくいいかなという感じですでなんで人に会う情報がいいかっていうとやっぱり Twitter だとか YouTube だとかに上がってくる情報ってあの分かりやすく説明してくれたりだとかもう鮮度がちょっと落ちたりするんですよねで例えば寸度だとかっていうふうな言葉があるようにやっぱり公共の場で言えないような ちょっととしたた秘密だとかも教えてくれたりすするわけですよやっぱり人に会いに行くことによってやっぱオフラインだからこそでオフレコだからこそっていうことがあってちょっとした細かいビジネスの話だとか面白い話はやっぱり人に会うことにしかないのかなっていうことででどんどんどんどん今ねあ人に会いながら情報収集するっていうのをしていますおすすめはやっぱり人に会うことなんですがやっぱり人に会うのってなかなか時間も、えー、人も限られてくるので一般的にはもうまずは アプリを使って無料アプリを使ってしっかり自分の欲しい情報をゲットするで2つ目は自分の欲しい情報をしっかりアウトプットする例えば Twitter、ば YouTube っていうふうにいろんなツールを使ってアウトプットして自分の知識にすることで最終的に人に会うためのツールとして Twitter、YouTube を使っていくっていうのがいい情報収集のアプリの使い方なのかなと僕は思っていますで結構情報収集のアプリだとかで言うと、えー、堀江さんだとかあとは 最近西野さんだとか、もういろんなかビジネスで通用されてる方の情報収集の方法だとかも聞いてみると、やっぱりもう基本的にはもうベース最初なんですよ。無料のアプリだとか、有料のメルマガだとかを使って情報収集するんですけども、最終的にはやっぱり人だとか、行動力にアイディアを比例するっていうふうに言われるんですけども、やっぱりそういったところもあるのかなっていう感じです。一つちょっと忘れてました。僕、メルマガも撮っています。メルマガ、えー、高島剛さんのメルマガだったりとか、あとは、橘さんのね、 えー、メルマガを撮ったりとかっていうふうにメルマガも情報源の一つになってますメルマガのおすすめのポイントは何かっていうと、あのー、面白い濃い情報が流れてくるんですよね男性が特にあの求めるようなちょっとしたあのニッチな部分はすごくやっぱりメルマガの方がいいですそういった意味で僕はメルマガもの っ, っていいですでまとめると情報収集の、えー、アプリを使って、えー、やってるとでプラスサイトだとかを登録してフィードリーで更新された記事だけ見る で、えー、メルマガも使ってますし、プラス人に会いに行くっていうことをどんどんどんどんやってますよっていう話と、最近は動画も増えてきたんで、Udemy、だとか YouTube をしっかりと見てます。えー、プラス、あとは、えー、ボイシーっていう聞くだけのアプリだとかも増えてるんで、そういったアプリを使ってるのと、えー、最新の情報だとかは Twitter だとか、えー、ゲットしてるっていう感じでした。皆さんの情報収集は どんな感じでしょうかよかったらコメント欄におすすめの情報収集をコメントしていただければなというふうに思いますまたねこの情報だとかこのアプリもっと詳しく聞きたいっていうのがあればどんどんコメントしていただければなというふうに思いますまたね次もね情報収集のアプリだとかコスパ生活だとかフリーランスという生き方の一つを僕のチャンネルでは発信してますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ